皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月8日、確か、レアボスコインの仕様が、ちょっと変更になったんでしたよね。盗賊で盗むをしなくても良くなったんですが、それでもあえて盗賊で盗むとどうなるのか、それを確かめに行ってきました。道中の峰屋さんから、無道カードをもらってしまいました。レアボスにきっちり盗むを入れてから、倒しました。 普通にゴールドを盗んでました。そして、落とした宝箱の中身は、オーブではなく、福引券でした。これで疑問は解消されましたね。こっちの宝箱にオーブが入ってます。あとは、学園で交渉チケットをもらったり、部活動教科週間の報酬をもらったりしていました。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。